キンプリの岸優太、ノキシユータ、ヒラノシヨウ、ジングジユタが来年5月に脱退し、残る長瀬角、高橋山の二人でグループを存続させていくと発表された。さらに、平野とジングは脱退と同時にジャニーズ事務所を離れるといい、同秋にはキシも退場。この衝撃発表を受け、ティアラ、キンプリファンの愛称、立ちに同様が広がっている。 11月4日の夜11時に金プリの分裂が発表されてからのツイッター上には予想外の展開に心が追いつかずショックで呆然とする様子のファンが続出。そして次第に混乱が大きくなり、悲痛な叫びが飛び交う中、様々な邪推も書き込まれるように。 長瀬角がセンターの意味。まずは、5日配信の、週刊女性プライム、でも触れた通り、金プリの公式ファンクラブで公開された動画のお辞儀の角度に、違和感がある、との声が寄せられていること。同動画では、5人が、それぞれファンに向けてコメント。 退場組からは海外への挑戦を視野に入れているという話もあったが、最後に全員で頭を下げた際、ジャニーズに残留する長瀬と高橋が腰から上半身を倒す深々としたお辞儀をしたのに対し、やめる騎士、平野、神宮寺は首を下げる程度だったため、ツイッター上のファンは、金プリは必ず腰を折ってお辞儀するんだよ。 あんな首だけのお辞儀、見たことない、と指摘するとともに、何かを伝えようとしてくれてる、と推察。このようにどうやらキンプリメンバーが本心を伝えられない状況にあると想定し、しかも事務所により圧力がかかっているからではと考えるファンも出てきているようなんです。スポーツ上記者。なお、動画内で5人は、左から順に神宮寺、高橋、長瀬。 平野、騎士という並びで立っていたのだが、このことについて、潮君と長瀬君の立ち位置は本来なら逆、大体、リーダーの騎士君か平野君がセンター、長瀬君がセンターに来てるのが、もうね。スマップへのあの会見を思い出す、と、2016年末に解散したスマップを連想しながら事務所に背いたメンバーの扱いに憤慨するファンも、 スマップを解散が報じられていた16年1月、スマップ被刑クラスマップ、富士テレビ系で5人横一列に並んでコメントを出して公開処刑などと言われたのですが、左から中井雅宏さん、草薙剛さん、木村拓也さん、稲垣五郎さん、香取慎吾さんという並びで、当時そこはリーダーの中井くんがセンターじゃないのと騒がれたんです。 同グループの解散騒動中、他メンバーとの溝が報じられるなどしていた木村さんは、今も一人だけ事務所に残留していることからもわかるようにジャニーズ寄りだったため、木村センターは事務所の意向という見方をされました。そうしたことから、金プリの残留組長瀬くんがセンターに据えられたこともスマップオと同じく事務所の仕業と見られているんです。どう前。 ちなみに、スマップ非形クラスマップで木村がセンターに立ったとき、彼のネクタイだけ白で、他は黒ネクタイだったため、ファンから4人は模くみたいと悲しむ声が、一方で今回、 キンプリの動画では、長瀬高橋が明るい色味のスーツを着用し、首都平野、神宮寺は暗めのスーツを着ていたことからツイッター上ではやはり、脱退する3人がバークカラーのスーツ着させられてるの泣けてくる色味ないスーツとかトップか。なんかこういうの嫌ですね。ジャニーズ怖い、キムタクだけ白ネクタイだった時と同じ、などと言われている。 冠無理番組が突然の動員中止の回、さらにネット上では一部ファンが主張した平野がブログで SOS を出している説も物議を醸しているようだ。平野くんがファンクラブ限定ブログに書いた内容を縦読み、すると悲しいな手放すのなどと読めるこれは本人からの SOS に違いない。という説、メンバーを心配するあまり、 この SOS 説を支持して拡散しようとするファンもいれば考えすぎと勘めるファンも確かに悲しいな手放すのはやや強引に読み取っている感じなのですがこの縦読みはさておいても平野くん含む退場組が動画やブログでも本心を出せていないのではという見解を示すファンは少なくないようですテレビ史ライターこうした経緯からツイッター上では ティアラはキンプリを救いたい、ティアラを舐めるな、といったハッシュタグも作られている。また、キンプリに向けて SOS を出しているのであれば、ハンドサインをしてほしい、キンプリを守りたいです。もし SOS が必要ならハンドサインしてね、など、世界共通のハンドサイン、シグナルフォーヘルプ、を生放送番組出演時にやってほしいと願うツイートも参見される状況だ。 その他、メンバーの脱退阻止や、ジャニーズ事務所社長藤島ジュリー稽子氏の退任を要求する署名運動が立ち上がったり、それを、落ち着いて、と制止したりと、ティアラ間でも様々な思いが錯綜中。この混乱を受けてなのか、キンプリの冠番組キングプリンスル。 日本テレビ系で募集していたはずの11月9日と23日の番組協力が動員中止となりました。7日に気づいたファンたちによって騒ぎになり、番協中止は当たり前。自分たちの暴走ぶり振り返ってみろよ。何でもかんでも事務所のせいにするんじゃない一部のティアラ、何するかわからないもんねという意見も出ています。どう前。 しかし、事務所側は当初、金プリから脱退退場メンバーが出るという発表を11月5日にするつもりだっただと説明していただけに、前から脱退退場が決まってたなら荒れることわかってたはずだし、わざわざ9日に番境募集しなくない脱退や退場は急に決まったのではとの憶測も、 そして、この流れに関しても、またスマプオと同じ、スマプオも公開処刑後、万教なしになってたはず、といった声が出ている。金プリ大騒動による大混乱は、まだまだ長引きそうだ。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、